Thank you. Thank you. えー、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は "Zero Will Never Be An a n s e r という曲です。これめちゃくちゃよくセッションでやる曲なんですけど、まあこの曲の演奏の注意点とポイントみたいなところをやっていきたいなと思います。普通にまあ A B A C 形式ですね。で、最初のテーマのとこはツービートで行くことが多いので、まあツービートんとかは one two three four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 で、えー、abac 弾と最後の段のところが、えー、ブレイクになります。で、これ、えー、黒本の方で見てもらうと、これ全部四分音符で書いたんですよ。最後の段のとか、タラララリラ ラ, ララララララってなってるんですけど、ジャズっぽくやろうと思うと、例えばこれ、うちのギタリストが弾いてるんですが、タタタタタティラーンダブルで、まあ、ここフレーズ変えちゃってるんですが、ここを要は。 やっちゃうとこの曲っぽく逆に聞こえない。まあシボン部。でもまあなんかこうベルトーンって言われるやつ、か管楽器がこうベルを鳴らしてみるみたいなやるイメージで。タン やればまあ確かに原曲っぽく聞こえるからこれもありかなと思うんですけど、えー、このようにシンコペーション入れますそうすると<音楽>これが聞こえたらドラムソロが例えばね振フリーソロ回ってきたとしても例えばテンポをぐちゃぐちゃにしてわかんなくなる。 今に戻りやすいといとうかでドラムソロのフォーバースのところも最後の、えー、フォーバースの時にこのフレーズを今みたいにドラムで置き換えて叩ければめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうに思います。えー、あとはですねポイントとしては、えー、最後のエンディング。 これあの譜面はな「だだだだでってだ「タたタたタ」もう一回これやってからこの下におります「だだだだタ」ってだ「ったタ歌っただこれね、えー、ここ 2-5 伸びるんですよ。で普通は 2-5 がこうなってこの普通の最後の8小節目でブレークしてるんですね。ところが8小節目っていうのは弱小節なので止まりづらいんですよ。なのでやっぱりこう、 ドラマチックにしといてシャって終わるの。なんかちょっとこう物足りない感じがしませんだから「ラタタタティタラタタタティタタタタタタタラダチャチャッチャッチャン」の方がまあ音楽的にはすごい自然かなと。なので、えー、このここの部分をもう。 もう定番でで出てくるので半音上がって元に戻ってで最後 2−5−1 が伸びるという形ですね。っていう形の決めがもう定定番番中の定番ですここの部分はえまあ僕はペダルでやったりとかするとすごくドラマチックかな。 感じでペダルで、えー、ダーンッ今みたいにドラマが叩くと多分ベースも多分裏打ちでついてきてくれると思います、えーまあ、この裏打ちに入ってしまえばダーンもう半音上がらざる応援みたいな感じに聞こえるかなっていうふうに思いますなのでこう曲ごとにこういう時はこういうフレーズをやるとみんながこうついてくるみたいなのが結構あるんですね。こここのののの曲に関してははエンンディングのところはまあ定番なので、まあ 最初に打ち合わせすることを半音上がって最後繰り返しでいいとか3回繰り返して半音上がっていいっていう3回繰り返して言われたら自動的に真ん中が半音上がるっていうのがこの曲の結構定番なのでまあその辺を覚えておくといいかなと思います。なのでドラマーとしても一応こういう音楽理論的なものがある程度分かってるとあここってこういう風かなみたいな感じ。これがでも感覚だけでできる人もいるんですけど感覚だけでできない人はもうこの。 法則を覚えてしまうのがすごい早いかなっていう風に思ったりしますというわけでこの曲良ければぜひ挑戦してみてください本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました資料の方はメルマガ登録していただけるとダウンロードできるようにしておきますよろしくお願いします